皆さんは日本の未来をどのように想像していますかデジタルを使うことによって一人一人に寄り添えるんですよねそして日本の未来に何を望んでいますか本当にクルーシーブの社会をモデルケースに作ればなれればいいなと思うんですねオイストトークピーター・グルース学長が 学会のリーダーの皆さんと日本の未来と科学の可能性についてディスションしてまいります科学技術の力をしっかり使うということですよねあなたが本当に夢を持っていればオイストでその夢を実現可能ですと急速なスピード変化が起きている世の中に追いかけるためにスキルセットが必要ですね 特にデジタルとか特にサイエンス系のところで働きがいなんですよ働きやすさじゃなくて働きがいそのチャレンジ精神というかねそういうものが日本の中で不足してんじゃないかなと、うん、とりわけ私はその時に女性に期待をしております私はその日本の企業は残念ながらスタンフォードだとか MIT にお金を出すのはもう。 ごく自然だと思っています。